ラジオネーム日炭子ブーストさんからいただきましたまブースト。っちゃんきちゃんこんばんは。こんばんは、うん。僕は幼い頃から体がとても硬く、うんえ、保育園から高校まで先生たちにずっとやばいよ本当にと言われ続け、<笑>挙句の果て先日行った脊骨院の先生には世界遺産級の硬さと言われて<笑>しまいましたわらお二人は体の柔軟性に自信はありますか？<笑>そんな硬いんだ。 年齢別に全然 お, お若い方なんです。ねえ若いどうですか？背伸や私も硬い。なんか唯一得意なのがえっ、ー、とあの超座大前屈だけは逆倒し。それ以外はもうあの開脚とかも無理です。 なんか私、うん、生まれつき関節が、うん、あのハマりが浅くてなんかそんな話聞いたことあるなたっけ止ま打ち合わせかな打ち合わせか、うん、止まらないんですよなんか。 押されたら押された分だけ行っちゃうんですがってだからなんかか場所によってはすごい柔らかくてだからあのなんだアグラじゃないけどこう足の裏こう合わせてこう座った時に膝も余裕で床につくしそのまま前ってがーってできるけど長座、えー、体前屈はできないんです私くなんでだろうだか多分その関節の多分浅さの向きなんじゃないですかへえー、かか面白い指もぐえっていくぜ。 <笑>あっちでもやってるあっち見たらあっちでもやってるそっちも行くよ、うん、ああ怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖<笑><笑><笑><笑>、ね、い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い なんか肩とかも、割とすぐ脱臼しちゃうのでいやー、かわいいです。<笑>だからいいい、ね、痛いんです。いいよね、だからなんか満員電車の乗りすぎ、なんかぎゅうぎゅうのとこ乗ったら。負荷でポンって取れちゃったりするし、水泳もバタフライとか。背泳ぎとかしちゃダメって言われて。プラガチじゃプラモ。<笑>プラモデル。で、だからそう。プラモデル説 テストではやらなきゃいけなかったから先生に事情を説明して背泳ぎとかあのこの腕を回すとこのままずっと背中で泳いでバタフライはクロールで補ってみたいな。だから広泳ぎもあんま広げ足を広げちゃいけないから ん, ん, ん, んかその振り入れの時のストレッチでまあ先生がご好意でですけどこう押してくださるんですけど先生には言ってないですけど。 そこに負けないように押してます<笑>言って言って言って言って言って言って言って言って言って言って言っていいけどね押されちゃうとポンで取れちゃうし言いない言いなさい<笑>怖いからいやこう先生が来たなって思ったふっ<笑><笑>私は曲がりませんっていうタイロを取ってでしょそれ後ろで余裕ですおーギってしてる全然いい<笑>いやいやいやい や, いや そうですかあ、あー風 土, 持, 風土持てた、ード持てたちょっと風土で手繰り寄せられないか全然落とな い, いよ折れる、折れる13センチぐらいです13センチすごいえ、あれできる人あの、これテレビのシングルテレーズこれできますかえこれできる！怖怖がられてる<笑>ゾンビランドサガはきっとそういう感じなんですよ だからあのストレッチのストレッチのこれもすごい行くんですよ。<笑>ああ怖いやめよう。私つけられないよ。がってがって。<びえ><笑>